最後の M になります B ブロック最後を飾るのは東京都からアライブの皆さんですそれではお願いいたします沿道の皆様こんにちはこんにちは東京より参りましたアライブと申します結成1年目今年の M はここが最後になります今まで育んだこの思い全て込め全力で振ります よろしくお願いいたしますそれでは参りますよさこいを通じて人生を豊かにあらゆるあら 新人様は。あら、倍いいの